はいそしてサロンの第2部は今後あの私に加えて親子留学ママのまりえさんが今回からご 意, 見 ご, ご意見番として参加してくれますえそして人気者村井さんの3名でワイワイ進めていきたいので皆さんもぜひ参加してくださいはいおはようございます皆様あの先日先日というえっ、ー、とせあれですね ハワイが大好きすぎてですね私も先日娘と一緒に親子留学をしてまいりました、えー、と今回ご意見番というポジションを頂戴したので皆さんと盛り上がりつつ、えー、私もどんどんコメントしていきたいと思いますのでよろしくお願いしますどうぞよろしくお願いしますはい村井さんと っ, ってきましたえー、とそれではここで次のトピックに行きます スーパーで買える受けるお土産ランキングについてえ現地ライターのカズコスピアさんが登場されますハワイでルルブやアロハエキスプレスなどの雑誌のほか現地情報誌「ライトハウス」で育児のコラムも長期にわたって連載されているスーパーママなんですねえカズコさんの持ち込みネタで今回長年にわたる取材やメディア SNS を通した反響をもとに人気のお土産と独自目線のおすすめをト太郎の皆様だけに紹介してくれます 皆さんメモのご用意をお願いします。村井さん、マリーさんもよろしくお願いします。はい、どうぞ。かずこさん。はい、え皆、ー、さんアローハー。ライターのかずこです。よろしくお願いします。えっと<笑>ハワイ渡航前の準備と同じぐらい日本に帰る時のあのお土産っていうのはすごい大事だと思います。それで、えー、一番あの皆さん、えー、注目されていると思うホールフーズからご紹介します。 でホールフーズのお土産の、えー、と人気第1位は、まあ、なんといってもエコバッグなんですね。でデザインが可愛くてオーガニックコットンなどを使っていてご当地感も満載で、えー、とにかく、えー、大人気です。でえー、2番目は、えー、リップバーム でいろんなトロピカルフルーツのあのフレーバーがついていて小さいですしあの持ち運びもとってもあのかさばらず便利です。で3番目はトラベルサイズのボディケア製品。でこちら全部あのオーガニックとかあのとても。あの 素材のいいものだけをあの取り扱っているので、えー、それが揃うのはホールフーズだけかなと思います。でスーツケースにもあのかざばらないので、えー、お土産にとっても便利だと思います。で番外編としてですね私がおすすめしたいものはまずセレスティアルのハーブティーです。でこれはハワイというよりアメリカのお土産としてとっても可愛らしいパッケージ。 が特徴だと思います。で、もう一つは、あの、今、サステナブルな、あの、人たちにとっても注目されている、タブレット状の歯磨き粉で、あの、液体と違って軽いですし、いくつか、あの、缶の中から出して、あの、少量を持ち運ぶこともできますし、新感覚でとっても、あの、いいと思います。 で次にですね、えー、とスーパーの中で、えー、ローカルスーパーの代表格としておすすめしたいのがフードランドなんですね。で、えー、とまず、ここもエコバッグが実は人気なんですけど、はい、お土産としてホールフーズとは違って、すっごいド派手なデザインがあのローカルチックでインパクト大です。で2番目は、えー、サンバムの日焼け止めなんですね。でこれ、えーと ゴリラの絵が可愛いのですぐ目につくと思うんですけれども、実は、あの、サンゴ礁を傷めないノンケミカル素材のみを使っていることとか、あと SPF70 まで の, あのものが揃うとか、ものすごくあの品質、えー、効能ともにおすすめできます。で、お肌にもあの配慮をされています。で、3番目は、えー、ちょっと意外なところで、えー、スマッカーズのマジックシェル。 でこれはあんまり見たことがないと思うんですけど、アイスクリームに、えー、冷たいアイスクリームにかけると、えー、途端にバリバリのチョコになって、あのとってもあのお子さんたちが楽しくアイスクリーム食べられるんじゃないかなと思いいます日本ででは珍しいので受けると思います。 で、えっ、ー、とね、フードランド、これ番外編なんですけど、日本には持って帰れないんですが、とにかくフードランドに行ったら、まずポケを<笑>食べてみてください。あの種類も味もあの抜群の品揃えで、ハワイ の, あのローカルもあの必ずあのランキングで、えー、上位に、えー、投票するぐらい人気の定番、えー、フードランドといえばポケっていう感じです。あと、フードランドの特徴としては、 えー、とアールフィールドのワインがあるんですね。で、えー、とワインなんですけど、あのスーパーの売り場という枠を超えて、あのものすごいあの豊富なセレクションを誇っています。で、えーと、もう専門店のレベルと言えると思います。で、カリフォルニアワインなんかはとてもコスパよく、あの品質のいいものがたくさん揃っています。で 次にご紹介したいのは、えー、みんな大好きドン・キホーテ<笑>で、あのー、現, 地現地在住者はもうここでばったり、あのー、ノーメイクの時に遭遇するみたいな、えー、お店ですけれども、えー、と第1位はここの第1位は、えーまあ、コーヒーいろんなブランドのコーヒーがたくさん揃ってるんですけれども、あのー、フレーバーコーヒーっていうのをおすすめしたいと思います。 バニラマカデミアナッツフレーバーっていうのがとっても甘いえ ハ, ワイハワイっぽい、えー、と香りがしてあの私もずっとあの長年いろんな人に頼まれて、えー、と持って帰っています。 で、2番目が、いや同じくコーヒーなんですけど、今度は、えー、とアイカネコーヒー。えっ、ー、と、ハワイ島の粉コーヒーっていうのは、本当、皆さんがご存知な有名なコーヒーですけれども、えー、粉よりもっと、えー、南東の方に来まして、カウという地域で、えー、栽培されているのが、カウコーヒー。えっ、ー、と、今ではもう、あのー、 いろんなコンクールで入賞するようなあの粉コーヒーより酸味が少ない、すごく飲みやすいコーヒーとして大人気です。その中でもあのサステナブルに、えー、と自社農園で作っているアイカネコーヒー、たくさんドンキで取り扱っています。で、3番目が、えー、ハワイアンソルトなんですね。で、ミネラル、えー、豊富なハワイ産の、えー、ブラックラバーシーソルト。 いやレッドシーソルトあのお料理好きな方、えー、とママ友なんかにとっても喜べれるんじゃないかなと思います。でドンキはえっ、ー、と第4位5位も、えー、とご紹介しますね。で、えー、4位は、えー、港屋のガーリックシュリンプマリネードもうこのボトル1本、えー、加えるだけであのノーシュショアのガーリックシュリンプの味がお家で再現できるっていう優れものです。 で最後にご紹介したいのが、えー、とコロナ禍ならではの商品なんですけれども、えー、マスクですね、えー、布マスクもディスポーザブルマスクも両方、えー、とハワイアン柄のとってもあのかわいい、えー、マスクが出ていますあの。気分だけでもハワイが味わえるんじゃないかなと思ってあのこの時期限定ですがおすすめです。 ございました。はい、はい、どうもはい。えっ、ー、とお時間がなくなっちゃったんですよね。えっ、ー、とマリーさんがちょっと何か言いたいですね。マリさんはい、えー、とありがとうございます。素晴らしいお土産の数々でもう全部大人買いして帰りたいぐらいの素敵なアイテムでした。個人的にはあの私ホールフーズのエコバッグはすごい。あの。 いいなと思ってて結構日本でもあのたまに持ってる方も見かけるんですけれどもあのさりげないハワイ感ですごいあのかわいいなと思ってますあとあのハワイアンソルトはあの普段の料理に結構使えるのであのたくさん買ってっても日持ちするしお土産としてももらってもすごく嬉しいのであの個人的にはすごくおすすめしたいアイテムだと思いますはい ち, ちなみにああのの皆さんあのお土産で 何かそのおすすめのものとかあったら教えていただけるとありがたいです。こう挙手でもいいですしコメントでもあの書き込んでいただくことできますかあの、えー、ちなみにですねあの私のフリースクールにあの行ってた娘がですねあの三女のおやつにこのゴールドフィッシュというチーズのスナックが出てすごく美味しかったと言ってスーパーで買ってみたらあのとっても美味しかったので。あの 帰国するときに箱買いしてきましたこれもすごくおすすめで す, そうです、ね、何か皆様ございますでしょうかあみきさんはいはいえー、っと私はえー、っとこの このグアバジュースが大好きで、えー、と現地にいると毎食飲んでるぐらいなんですけどもお子どもがでこれ の, あの粉状のものがあのパウダーがあのスーパーで売ってたので多分ドンキだったと思うんですけどもすごい軽くて1リットルの水に溶かして飲めばあのこのハワイアンさんの味が出るのでお友達に配ったりしましたあとなんかキャンディーデーこういうキャンディーデーみたいな こういう入れ物をドンキの文具コーナー、かかなんかカードコーナーで見つけたんで、こういうのにいろんなバラマキー、お土産をこう作って、キャンディーレインして、お友達にあげたりもしたことがあります。和子さんの話もすごい参考になって、メモいっぱい取りました。ありがとうございます。ありがとうございます。あとえっと、クボさんからロコモコのグレービーソースのもとが、粉で軽くて美味しかったですという。えー アドバイスコメントいただいてますこのこのグレイベ ー, ースこれどちらで売ってるんですかね数子さんこのこのロコモコのソースはどのどこに行けば買えるんですかねうんドンキーとかであると思うんですけどドンキーですねドンキーは大体のものが揃いますよね<笑><笑>間違いない<笑>しかもあの価格が結構安いんですよね<笑>そ う, そうですね同じ ライオンのコーヒーとかでもあの、うん、場所によって値段が全然違うんですよねうんうん ABC マードで買っちゃいけない、ねうん、はいりありがとうございますすいませんえっ、ー、と時間がね押してしまってるのであの実はミキさんがねあのミキさんバージョンっていうのを出してくださっているのであのたくさんいいのをであの出してくださっているので次回ぜひあのゆっくり聞きたいと思います今日は ええー、と、かずこさん、皆さんありがとうございます。では、この辺で、あれですね。はい。では、この辺まで見させていただきます。皆さん参考にしてください。